ハイファーイブです私たちは今、タイのバンコクを訪れています実はここ、今年海外の6王者訪問ランキングで世界1位を取ったんですその数、なんと2000万人まさしく世界中の人たちがここバンコクを求めて世界中のバックパッカーもここを求めて訪れると聞いていますそれはなぜなんでしょう。こののの動画ではそのバンコクの魅力 主な観光地3つをご案内いたしますこちらに入る時の注意事項なんですが短パンは許されてないみたいです調べが甘くて結局こちらのタイパンツ購入することになりました別名エメラルド寺院と呼ばれるところになるんですけどもかなりの中は観光客でごった返してます 施設の中には色鮮やかなタイルが施された建物とかいやエメラルドで装飾された建物がかなり綺麗です観光客密集地になります施設としてインスタグラマーにもとても好まれそうな目の映える建物がたくさんあります中にはタイジェニックなものもたくさんありました 皆さんも来られたらですね自分なりのベストショットいろんなところ探してみてもいいんじゃないでしょうか多分、どの方角を見たとしてもいい写真が撮れそうですよ綺麗な緑色のビーズで作られたような建物でキラキララと輝いてますこちらのお堂が最もギラついていますね。その向かいにも アンコールワットのモデルだったりその後ろにもカラフルな建物が並んでますけどこのエメラルド感ゴールド感っていうのを表そうとするとですねちょうど小学校の時にプラモデルをしたのを思い出したんですよ大体いいミニオンクとかガンダムのプラモデルってメッキとか好きじゃないですか、まあ、光り物ですよね、まあ、そんなちょっぴり下品感も感じるぐらいのえぐい きらびやかさを持った宮殿でしたがこうやってお参りをするような場所もちゃんとありますタイの中では最も古い お寺になります本殿の周りには無数のゴールドお釈迦様が飾られてあって地元の方でしょうかたくさんの方がお参りに来ていますこの中で最も有名なのは寝釈迦 像, 像が有名ということなのでまずはそこを見に行きたいと思いますこちらが4色の仏塔と呼ばれる歴代の王様のお墓になりますそれぞれぞ 微妙に色分けがされていて、緑が一性、白が二性、黄色が三性、青が四性と言って、中にはその王様の骨が収められているそうです。とても面白い色彩をしています。それでは涅社画像の中入って参ります。 この像全長が1 5メーターあるので全貌を1ショットで捉えることはまず不可能です一番初めに頭部をご覧くださいまあ存在感ありまくりのお釈迦さんなんですが特徴はですねこちら 足の裏に18の絵が描かれているそうなんですこちらのぺったんこの平べったい足は悟りを開いたものの証しとされているみたいで描かれてある108の絵はですね貝殻を潰して描いた真珠のようなキラキラと輝いていますこの絵自体は仏教ととても関わりの深いバラモン教というものがベースに描かれているらしいです そしてこちらが背中になりますああやってサタン効果を売っているみたいなのでそれを購入してここの鉢にですね1個1個108あのお金を入れて回ることで煩悩を捨て去ることができるとされてます最大の特徴は川をボートで渡らなければいけないというところのアクティビティ感あふれるところです を特徴としたカラーリングとここに散りばめられた色合いがカラフルなところが目を引きました私の今いるここの大仏塔が最も見どころで高さが約80メートルありますインドの世界観を中心にデザインされたらしくてその てっぺんの窓の方には3つの頭を持つ象さん、仏教の神、エラワンゾウ3つの頭を持つ象さん、これ、仏教でいう守護神を表しているそうです、かなり近くまで登ってくることができますし、こんな迷路のような細い道を下って、塔の真下まで近づくことができます。時ははちその日の日夜どうも改めまして私は現在 カオさんロードに来ていますバックパッカーの聖地とも呼ばれる場所で旅をするならまずはカオさんを目指せと言われていたくらい。 バッックパッカーには相性のある街ですタイの中では禁酒日が設定されておりましてその日にぶち当たっておりますその影響か若干ですね人の方が少なめになっているんですけどもクロコダイルのお肉でしょうかじゃあスコーティオンいただきますなんかですねエビの尻尾 なんか耳飼いの入ってなくて全部皮だけ魚の骨とか皮食ってるみたいですまぁバーベキュー味で美味しいですあ早速バックパッサーを発見しました旅の途中でしょうかあマッサージ屋さんも多いですねここの ロードをやっぱ通っているとです、ね、何かお祭りに来たような、みんな活気づいていて、ちょっと人の熱気で汗もかくんですが、いろんな外国人の方々もいて、かなり開放感に包まれて、心がワワクワクウキウキするような感じでした最初に私がここを訪れたとき、ね、ミャンマーの国境を越えた瞬間は、あんまり大差ないのかなと思ったんですよね。寂れたた路上が続いてたんですけど その国境を越えた瞬間にセブンイレブンもあったのがとっても感動しましまたありとあらゆる商品が品ぞろえされていて1種類だけじゃない、何個マジで。この白い壁 綺麗な床、光々と光る明かりこれだけ物価が安くて泊まるホテルも周辺に豊富でホテル時代の金額も低いのが多分バックパッカーに魅了される理由の一つなんじゃないかなと思いますしっかりと衛生的な料理もあってその種類も豊富で。外国国人人とかいろんな国の人たちが まあ、遊びに来てるというような状況で地上の楽園という感じでしたこれからタイの観光地巡りは続いていきます続きは見たいなという方はチャンネル登録忘れずに去っていってください高評価も忘れずによろしくお願いします最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございましたハッシュタグ